こんにちは、レオです今日は DSTV の j i さんそしてヒゲチャンネルのヒゲさんと一緒に遊んでま す,、えー、ますよろしくお願いしますしということでお早速対戦やっていきましょうはいよろしくお願いしますお願いしますさあ60枚デッキらしくめっちゃ分厚い60枚で60枚です<笑>めっちゃ分厚いですじゃあダイス振りましょうか、はい、運命のダイスゴール14先攻いただきますじゃあここいただきま す, 枚デッキで強気ですなで妨害されないうちに動きたいだけなんです お願いしますつまりパワールがふんだんに詰め込まれているという話ですね。はははははーーーーーーーで、ででででううう最後のののスススををををを思いいいいい出しししししみようカードドドドド枚セッットジジジジジジェェェェネネネネレレレレイイイイテテ発動かか私ここれでタタタンンン終了まますすすちららーー相手がロた効果ょそうですねでモ リかにマルデルの効果を処理。 マ、はい、ルデルの効果によってジェレリードか植物属モンスターを手札に加えることができるのでローンファイアフロッサーを手札に加えておきます<笑>はい、では開発厳正キレスがイド通常召喚<笑>っの<笑><笑>ーがこちらにできるでは召喚成功時ススーーですか。いいです、はいえー、手札、えー、もしくはデッキからレベル3の悪魔族を特殊召喚します OK ですーオーケー で, ーではリンク召喚 OK です えー、召喚条件はレベル3モンスター2体フィールドのデスガイドグリッターこの2体をリンクマーカーにセットはいあっここまンや召喚はい現れよリンク2機関のする戦士ケルビンおですお決まりリンク召喚成功しフィールドから墓地に送られたグリッターの効果<笑>はいオッケーですこの効果でデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を手札に加えますオッケーですこの効果で手札に加えるのはビジョンヒーローバイオン おおおお互いに次のパンツいいカードですね<笑><笑>そしてイガノソロ選手ケルビーニの効果はい OK ですコストですねま ず, まずコストじゃあ<笑>、えー、コストとしてマサイの選手の効果を<笑>、OK、ボチ送りま す, おすごいそして攻撃力1400アップさせて、OK、攻撃力九百オッ o k で す,、OK、ですそして墓地に送られたマサイの選手の効果こ の, の,、OK です の, の OK、です効果で悪魔つくモンスター一手を墓地に送りますさあこの効果でフーライオンワイルドワインドを墓地に送おおいいカード なるほど理解しましたかいい理解しましたねオドルミズヒガンドクロテンシビーンにで目の前のヒゲトークンを防オーケーですいただきましょうじゃあ400ダメージをいただきますうわ痛いあヒゲさん達したゴールドプンシンがニュッとじゃあミーンズリバースカードを2枚セットしてこれでターンを終了しますオーケーですエンドフェイズに、はいえー、ヒゲトークンは全て消滅しますあーやべ俺死ぬ知るって<笑>やめてくれてヒゲトークンは全て消滅してるんだよそしてセットカード のどかの内装を発動。じゃ、デッキからモンスターを墓地へ送ります、はい。これで墓地に送るのは。このターンを振られたモンスターは発動および召喚な。そうですね。ただ、通常モンスターを落とせば何も問題もない。マジか。いうわけですね。私は。ミューズの天使を墓地に送ります。ミューズの天使。ミューズの天使ですね。それでは、<笑>ドローフェイズいただきましょう。ドロー。<笑>召喚。 ローファイヤーブロッサムああ持ってたなそ う, いうそうですね、持ってましたねローファイヤーブロッサムの効果 を, を発動ですねはい。では、デッキから植物特モンスターを特殊召喚それでは、この効果でプレッダーカードのスコービオを特殊召喚はいそして、ホリスコービオの効果を発動はい コストでしてるのは、えー、ジェムライトラズリーをしてますおお、はい、拾えるあじゃあ効果でしてないと効果でしないといけないですねプレゼンタープランズダーリンコブラを特殊召喚いいでしょう特殊召喚に成功したダーリンコブラの効果フィージョンを持ってきますというより中に一度だけです、はい、す<笑>いやだろう全然やだろう<笑>分かりきってんじゃねんそれではリンク召喚をしていきましょうはい レベル三モンスター2体でリンクショーを動かの黒天使ケルビー。ミラとし。彼、は、岸、い、の黒天使ケルビーにの効果を。スですまず、コストして。コストですね。レベル三モンスターを墓地に送ります。はい、ここで墓地に送るのは。異次元の紹介機を墓地に送りましょう。ああ、上映したら勝手に出てくるやつ。そうですね。異次元の紹介機を墓地に送っておきます。あーいいね。リリアンパフュージョンハラ。どこで融合したらいですか。もうのところに持ってって。 オッケーですではジェムナイトラズリーとブーテンで融合召喚オッケーですキング先に出せるの強いなジェムナイトセラフィーを融合召喚、はい、そして融合召喚成功時墓地に送られたジェムナイトラズリーの効果ですねはい墓地のミューズの天使を回収しますいいでしょう、えー、召喚券を用いてミューズの天使を召喚しますはいそして墓地のブーテンの効果をああなるほど ミューズの天使を対象として発動しますなるほどミューズの天使を中難としますはいそれではいいね中難となったミューズの天使レベル3デェムライトセラフィーレベル5でシンクロ召喚しますはい2体のモンスターでシンクロ召喚ゼラの天使ですねじゃあ手札から魔法カード 半身の帝、まはい、王魔法ドラッてーでるオッケー…いいいいののでははオ、えー、こうか、はい、うぞ王魔法ドラプ3種見せます帝、はい、王の深淵とそうですね帝王の深淵電<笑>、ね、撃の帝王あ、強い電撃の帝王で手札に加えます、はい せにやばでの攻撃表示に結構、はい。おお。セットカードが怖いけど、私はバトルフェイズに入ります。行 け, け。ど、は、う、い、だろう。日のプロ電子ケルビー二千七百となっているため、これでバトル攻撃制限。オッケーです。はい、そして、そのまま。はい、日がクるからケルビーには破壊されましょう。そして、モンスターが破壊された時に、トラップカード発メえ、それ、こっち、こっから。おお。 いいでしょうフィールドのカードが、えー、戦闘効果で破壊された場合にできたらメタルフォーゼモンスターを特召喚しますい い, いいでしょういやでもコウダが残ってるからいいんでではメタルメタルフォー ゼ, ォーゼビスマゲを特殊ますお破壊してくれと言わんばかりのいやもう破壊させていただきます2人のマルテルで攻撃いいでしょうそして、えー、っとこのカードが破壊された時に効果を発動はいエンドフェイスにメタルフォーゼモンスターを出るのかも何が起こったそし何かが起こるかゼロの天使二千八百でダイレクトアックはもらいましょう ゼラテンのパンプって、どっちの場外、相手の場外です、ね。あいつの場外だっけ、なるほど。では、メインフェイズ2に入ります。はい。<音声>それでは、ピアノプロ天使ケルビーにと、ゼラの天使。みたいなモンスターでリンク召喚していきます。えー、はい。<音声> あーなるほどこれによって失落の座天使を2週間 OK ですなるほどそれでは失落の座天使の軌道効果を発動していきましょうはいハンドコストは天定重機イレアをコストとして発動して い, いよー<笑> いではこの効果によってじゃあ打天使アスモディウスを手札に回収しますオッケーですイリアの効果を発動しますー、はい、理想的なコストじゃーイリアの効果によってこのカードがどこからでも墓地へ送られた場合に、はいえー、除外されている低音魔法トラップカードを手札に回収することができるのでここで半身の低音を回収しますオッケーです理想的なコストじゃー<笑> カードを二枚セットします。はいすと、えーえー、エンドフェイズ失楽の打天使の効果あーかはいそうです、ね、忘れなかったライフポイントを回復する効果があるのでこれによってライフポイント五百ポイント回復するがるの、はい、しかもこれエンのアドバンス召喚もあれ片方でいいよはあ、い、なるほどねはあでは、えー、レアメタルフォーズビスマニアの効果 は, はい出来からメタルフォーズモンスターを手札に加えますこの効果でメタルフォーズシルバーどうでしょうですではこちらのターンいきましょうどうだう ではえー、フーライをワイルドワインドの効果自身を除外して効果を発動、はいえー、できたら攻撃力1500以下の悪魔族チューナーを手札に加えま す, オッケー で, すではこの効果でレッドリゾネーターを手札に加えますオッケー で, すでは、えー、通常召喚ックレッドリゾネーター ー, オッケーです召喚成功時レッドリゾネーターの効果を発動オッケーです手札からレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚しますこの効果で手札から、えー、先ほど手札を ビジョンヒーローは特徴感をして公式効果。 ここから始まったってことでもうシャドウミストを経由する必要ないからなまあシャドウミストが送るんですけどね、はい、もでも純正、はい、限やらそしてドッキリ送れたらシャドウミストの方がそうなんですよもうね純正限になっちゃってヒーローヤバブレって言うの2枚目のバイオンって言うの2枚目のバイオンスマーリーですよあっそうそうことスマーリーです よ, ーーですよですそしてビジョンヒーローバイオンのもう一つの効果は必要最低限よって普段そってるけですッキリのシャドウミストを除外して効果を発動はいで力融合っていうに加えますです強いなじゃあ融合っていうのに加ます OK ですいきますか えー、レベル4ビジョンヒーロー迷子にレベル2のレッドリゾネーターをチューニングったシングル召喚現れようレベル6デーモンの将来お、ね、おいいですねー<笑>さあどんどんいきますよあではだからマジックカード融合発動して手札に握っていたディアボリックガイドデーモンの将来で融合召喚しましょうおおそれで融合できんの 召喚条件はデーモンの召喚と有属性モンスターへぇ、えー、融合召喚現れよレベル6デーモンの権限ああいいでしょう素晴らしいあなるほどなるほど俺にも見えてきたバトルフィーズってしいですか大丈夫ですデーモンの権限でストクのク天使を攻撃デーモンの召喚の攻撃力が500アップするこいつはデーモンの召喚として扱うので攻撃力500アップして3000おおなるほどではここで使っていきましょう か, や あ, るか、はい、あの野郎アカード狙撃の手をのああた OK です 相手のメインボイビバトルフェーズ中にモンスター1体をアドバンス召喚しますですの、えー、そして失落の他天使の永続的な効果によりベ、はい、ル7以上の天使族モンスターをアドバンス召喚する場合、はい、墓地のモンスター何でも2体を除外してアドバンス召喚のコストとできます何でもええのこれ何でもいけますえー天使の意じゃないよかそれではあなるほどだから召機障害機とおます墓地のモンスターですね異次元の障害機とゼロの天使を除外します、はい、あーうめえ アスモデュースすごいああいい体てくんのがーじゃあ殴り直しが入るんですがそのままストラクノタ天使を攻撃いただきますストラクノタ天使はさよならしちゃいましょうかね、はい、召喚獣ー出てくるタイミングっていつなんですか自分のターンのインドフェーズおーメインフェーズ2に入ります、はい、ではゴチのディアボリックゲームの効果 OK です自身を除外することでできたローレルモンスターを特殊化します ではオッケーでホリクエを特殊召喚じゃあね、えー、シンクロ融合ときたら次はエクシーズですよじゃあ2体のモンスターでオーバーレイーーエクシーズ召喚これをランクロックエ A の式で雇いていやいやいオーケーです、ま、では雇いちゃう効果まだデーモンのタイミングじゃないってことですねではーオーバーレイユニットを1つ使って効果を発揮そうよいしょ じゃあデから好きなカード一枚を墓地に送りますオッケーですこの効果でヘルエンプレスデーモンを墓地に送りますヘルエンプレスデーモンおおーデーモンカードですからねなるほど ね, ほどねはいリバースカード1枚セットではエンディルのスケルにケル7エクセントリックデーモンおおおおエクセントリックデーモンの効果最初は連撃の帝王連撃の帝王があれに来る仕方ないでしょう<笑>連撃の帝王破壊されますよしではこの二枚が破壊されますではターンを終了します。す。オッケーで エンドフェーズ除外ゾーンに存在する異次元の紹介機の効果を発動します、はいうん、じゃあこれによってまあもうお仕事がないでしょうおのどかな埋葬を除外することによって一次元の紹介機を小池屋で特殊処分しておきます、はい、それでは僕のターンに入りましょう、はい、ドロフェズドロフェーズじゃあそのドローフェーズ中 A、はいえー、の縮小ベアトリーチの効果を発動はい OK です、えー、最後のオーバーレーユニットを1つ使って効果を発動、はい、じゃあできたらカードをこ地ちに送ります OK です このおお真、ま、っ黒に触るなと<笑>ではスタンバイフェイズ除外されているゼラの天使の効果を発動しましょういいでしょうね除外ゾーンにあるゼラの天使は特殊召喚することができます<笑>ゼラの天使の特殊召喚は打電車送り物の効果を発動はいネイチ天使を墓地ちに送ることができるのでここで一度墓地ちへ送っておきたいのは先手相手いのを落としておきますなるほどねでは のワウルフの効果は、はい、手札をランダムに引いてもらって二回機のワーウルフ以外が当たるとそのカードを捨てながら二回機のワーウルフが特殊召喚されてワンドローができるっています、ね、はいそれではアドの塊なんだよな3枚、えー、ここここですかエイダスが持ち送られ手札から二回、はい、機のワーウルフが特殊召喚されながらワンドローができ る, あー処理のあげるはいバトルフェイズはい スモデュースでウェアトリチェに攻撃宣言いいでしょうもらいます二次元の障害2200で攻撃宣言じゃあここでトラップカードをデーモンの呼びはい手札からトリックデーモあっちえ効果です素敵です6等間はい OK ですそして効果デ持ちに送られたトリックデーモンの効果 OK ですからデーモンカードをサーチしてそんなことでデモで妨げるかなレッドアイスライトニングロードでビルデーモンーはい OK、はい、です、はい ではヘレンプレスさんも破壊された月の効果をこちらおちします。オッケーです。えー、この効果でレベル6以上の闇属性悪魔族モンスターでモンの権限を対象に効果を発動オッケーです。カードどうぞ。え ー, ー。コインヒルは3000。メインフェイズ2に入ります。はい。それではリンク召喚していきましょう。はい、異次元の召喚域と光のジェネレイドマルデルと未開域のワールフ3体のモンスターでリンク召喚。やべえ。やべえの出か。<笑>リンク3。 レコード私はこれでターンを終了しましょうではこちらのターンだ、はいいやま、だだこちらのメタルフォーズカウンターの効果あはいウケーこっちもあっのカードを除外することで効果をこちらの表側表示のレアメタルフォーズビスマギアを手に行きまオーケーですではスケール8レアメタルフォーズビスマギア、はい、そしてスケール1 タルポールシルバーとペンジャロをつけるです、ね、おお出てきますねよろしいですかよ、はい、揺れの魂のペンジャロ天空に描け光の枠ペンジャロの紹介では<笑>エクセントリックデーモン<笑>いいでしょう<笑>エクセントリックデーモンの効果自身のリリースした効果と<笑>対象はデコード効果デコード効果は効果で破壊されましょうバトルクイズデーモンの権限でアスゴリウスを攻撃 では戦闘で破壊されたアスモディウスの効果を発動しましょうっと戦闘で破壊されないヒゲトークンと効果で破壊されない王子トークンを特殊召喚しますはいじゃあ3つブラックボルおールでおはいリンク召喚召喚条件はレベル1モンスター1体はいブラックボールで マ、ま、ー、あ、セットはい、アドマイリンク召喚リンク1リンク25これでターンを終了しますカトロフィーズトログリンク召喚していきますヒゲ、はい、トークンカオジトークンそしてゼラの天使カ体のモンスターでリンク召喚していきますリンク召喚セレスティアルナイトロードパーシアスはいそれではセレスティアルナイトロードパーシアスの効果をカ<音声> テ手札のファンシーの手を押してますさっき回収してたやつずいファンシーはその真剣を手札に加えます押し取らずっいよカードは一枚セットしておきましょうセットしておきますそしてここで一回頑張ってみようかなポ<笑>イズでいきましょう手札の二回帰のワールドの効果を発動どっちですかこっちやったマザルチェミルフィーヤはいつてやれ手札から二回帰のワールドを特殊超過しワンドを押しますです 星の半身の低音の効果、発動します。うん、このカードを除外します。敵から低音魔法トラップ3種。そしてね、深淵と、深淵と、半身を見せて、相手に選んでいただきます。<笑>ここは深淵かな深淵をじゃあ手札に加えます。はい。バーシュはそ神ますー社の進撃を、これによって、天神ホンスターの攻撃力が300ポイントアップしました。はい。バトルフェーズ。はい。二回帰のワールフで、リンクリボンに攻撃宣言。じゃあ、リンクリボンの効果を発動します。はい、オッケーです。 ということ で, をオーケーですそれではセレスティアルナイトロードパーシアス2700で攻撃宣言はデモメ色々の方がオッケーです最初は再びエレンプレスデモデューからレッドアイス・ライトニング・ロードエビルデモをすることでこのカードを特殊とプで す, ーーですメイン2に入りますはいそれではリンク召喚していきましょうはい2回機のワウルフとセレスティアルナイトロードパーシアス2体のモンスターでリンク召喚 破壊送信第暴はい、えー、エイドスの効果を墓地からエイドス自身を除外して発動するなどのそれ効果が懐かしいな墓地のイデアを特殊召喚することができますそしてイデアの特殊召喚成功時の効果できからもう1体のエイドスを特殊召喚しておきます、はいはい、エンドフェイズ、はいえーズ破壊送信第暴の効果を発動しましょうはい発動、はい、しましょう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 でからレベル3の闇悪魔を手札に加えますはいこの効果で抹殺のダークスピリットを出してしまったなーダークスピリットがでは、えー、こちらのターン入ります OK ーーですロージェネリオステージの効果を発動しますはい間違えたドッ受けたステージの効果出来、はい、から炎のナブルファーを特殊召喚しますただ、えー、トークンは生成せずこのまま。 お置いておきますオッケーですここはデーモンの将来だな<笑>こいつはデーモンの召喚が交換の対象にならないおーーおーいいでしょういということで手札から摩擦ススのダークスピリットと土地の組み合ああいいでしょうなるほど星野<笑>ブラックオブレジェンドの効果はいトレタイズライトニングロードはエビエルデーモンをデッキに戻しながらこのカードを手札に加えますはい<笑>通常召喚ブラックオブレジェンドオッケーで す, ーー で, すではリンク召喚はい 召喚条件はカード面の異なるモンスター3体ああ、やばいやばいやばいあーやばいやばいやば<音声>いの戦士レば<音声><音声>いやばンやばいやばいやのいやばいやばいンばいやばいやばいンばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばてやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばのやばいやあるやばいやばいやばいやばいいですね。いいい ではバトルフェズははいで混沌の戦士カオソルジャーでメイテージ武総攻撃いいでしょう戦闘で破壊されますでは戦闘で破壊されたことにより混沌の戦士カオソルジャーの効果が一オッ OK です第5 i の効果を発動しましょう第5 i の効果の対象はもちろんメタルフォーでシルバードですねういです、えー、シルバード発動します 赤として本当の戦士顔オストローチャーでもちろんライゴを除外させていいやライゴ除外したらいいよって言うのないですこれターンを終了しますエンドフェイズセットカードジェネレイドバトルを発動ジェネレイドフィードアークを張り替えて相手にワンドローさせます、はい、そして相手がドローしたのでたジェネレイドステージの効果を起動しますはい。敵からジェネレイドモンスターを特殊召喚します 死のヘルを特殊召喚します、はい、そしてヘルが特殊召喚に成功したのでジェネレイトステージの効果を発動しますはいジェネレイトトークンが2体生成されます、はい、えーっとステージの効果によって出したモンスターはエンドフェーズに破壊されるのですが炎のナグルファーを破壊することによってなるほど、えー、次のターンのエンドフェーズまでの命が保証されましたじゃあ僕のターンに入りますねドロフェーズドロッそれではまずは天使属モンスター2体でリンク召喚といきましょうか 緊張ンン感緊張感出落の打点子はいダブリートダブリートすっきゃなでは変身メ<笑>ーテールボスああよかったよかったよかったパーシアスの新規の効果<笑>墓地の打天使アスモデュースとテレスティアルナイトロードパーシアスともう一枚の出落の打天使この3枚を対象として発動します、はい、このカードたちをデッキトップに戻します そして失落の打点子の効果を発動帝王の深淵をコストとして発動します、はい、で、来から打点子カードを手札に加えることができるのでこれによって打点子アスモディウスを手札に加えます、はい、そして長関係が残っているので失落の打点子の永続的な効果を利用してアドバンス召喚、はいですね、墓地のカードを2枚除外するのでアスモディウスをアドバンス召喚するのですが、はい、コストを墓地のカード2枚を除外することで組み倒します、はい これによって異次元の紹介機とベラの天使をゲームから除外しますオッケーですそれではリンク召喚ですね3体、はい、のモンスターでリンク召喚、はい、えー、これでカード名の異なるモンスターは3体以上で3体、はい、で本当の天使カオスルジャーをリンク召喚、はい、そしてリンク召喚成功時墓地へ送られた天帝重機イベアの効果を発動はい 紹介されているテオマホトラックカードの発進のテオ全体に回収します。はい。パドルフェイズ。打てんしアスマディウスでコンドルフェイズカオスのジャイアンに攻撃宣言。発殺ススのダークスピリッドの効果。はい。このカードを手札から墓地に送り、墓地のレベル8の悪魔族を対象にとって効果を発動。オッケーです。このモンスターを特殊召喚し、そのモンスターと強制的に戦闘させる。守備表示で特殊召喚。はい、わかります。墓地のフレンズレスデーモンの効果、はい。対象は墓地のデーモンの権限。このモンスターを特殊召喚する。はい。 攻撃力ーあーそっか結局相打ちしかできないのか相打ちの場合はカオスソルジャー効果を発動できないですねこいつもバリアだ<笑>こいつも結果バリアだよえーそれではえー渡部続行でカオスソルジャーでカオスソルジャーに攻撃、まあ、そうするしかねえな、まあ、そうするしかないよ、ね、<笑>かですねお互いそうああ仕事しなかったー<笑>やっとでもお互いのフィールドがすっきりしたなー、えー、メインヘッド2に入りますはい えー、手札の半身の手を捨ててアイテールですね、はい、このカードを手札に回収しますしそれでは半身の帝王の効果を除外して発動しますはい手札の深淵と半身の帝王とはい連撃の手で連撃のを手札に回収します、はい、エンドフェイズ除外ゾーンにある異次元の召喚機の効果を発動しますラグ、はい、ビートを除外してこのカードを攻撃表示でフィールドに特殊召喚することができます、はい これで私はターンを終了します。デーモン の, 呼び方の効果 OK です。最初はこっちのヘレインプレスデーモン。はい。フェザのフェザからデーモンの召喚をこっちにっ。おお。このカードの召喚。感謝デーモン。こっちのターンいきます。ド ロ, ドロあ、スタンバイフェーズそうですね。あ、いいいいんですよ。いやいやいやいやいやいやいやいや。除外っていうものと。除外にあるゼロの天使の効果を発動します。このカードが除外されているのでフィールドに特殊召喚することができます。すごいの。 はい、はヘレンプレスデーモンではヘレンプレスデーモンを使うということででからメタルポーズカウンターをセット、はいえー、破壊されたヘレンプレスデーモンの効果がチェーン1そしてレベル8悪魔がボスに送られたあっさつのダークスピリットの KBS このカードを手札に加えるそしてヘレンプレスデーモンの対象はデーモンの将来特徴化しますバトルフェーズメイン中に使いましょうか、はい じゃあ テ, ンテ イ, アイテールの効果を発動しますオッケーですコストとしてテーマホトラップを1枚テーマの新言でいいんじゃないでしょうかね彼女をお返しすることによってじゃあアドバンス召喚ゃあテンテイアイテールをアドバンス召喚します、はい、アドバンス召喚に成功したテンテイアイテールの効果新言の帝王単身の帝王でこの2種を持ちに送ってではデッキからメカドステータスのモンスターを特殊召喚します はい、ー超好きそして皇帝プロレスの特殊署が成功時の効果ですね一旦右のカットを要求します対象は自身とブリリアントフュージョンです2枚のカードを破壊してツートしますではこ、い、のリバースカード一1枚セットしてターンをきまではエンドフェーズ墓地の半身の帝王を除外して信玄の帝王の効果を発動しまし落とし年さじゃあこのカードをお前の天使だったな そ, そうです特殊署にしますはい墓地の名帝でボスの効果を発動しましょうはい 手札の連撃の撃を捨てまミカドステータスのモンスターを墓地から回収することができるのでこれによって未回帰のワールフを対象とし発動しますえお前ミカドステータスなの未回帰のワールフは攻撃力2400点のモンスターなのでミカドステータスに回収しますっていうことも私の教えらしましょう OK ですじゃあドローフェーズに入りますドローフェーズドロー、はい、一旦バトルじゃないですかねバトルフェーズ打天使アスモディウスでデーモンの将来に攻撃 マ ス, のダークスピードの効果 OK です課題いいヘルインプレスデモンを対象に効果を発動 OK ですこ の,、えー、このモンスターを特殊召喚してあと強制的に戦闘するはい戦闘破壊されたタイミングでヘルインプレスデモンの効果がチェン1そして先ほど伏せていたメタルモンズカウンターチェン2ダンスとメタルモンズシルバーとお守備表示で特殊召喚 OK ですヘルインプレスデモンの対象デーモンの召喚召喚いいでしょう増えた 塩、えー、守備かなだけですそれでは天底 ア, アイテールでデーモンの将来に攻撃追い抜かた3100最初取らせないと、はい、ではと思いますドライブが動いたウイン2に入りますはいそれではリンク召喚をしていきましょうチンゲンの帝王と天底 ア, アイテール2体のモンスターでリンク召喚ですね原始族モンスターみたいでリンク召喚 スピ、はい 100… <笑>はい、リットスカルプターを通常召喚ー、はい、ーですカードを1枚セットしますはい見回帰のワールドの効果3枚お願いしますここここやったブリリアントヒージョンが気づいたそして未回帰のワールドを特殊召喚しワンドローすることができますはいワンドローいらんでしょいらんですよに存在する、えー、エイトスの効果、はい 除外しして、イデアを特は い, い, いそしてこの効果の発動後僕はエクストラからモンスターが出せなくなります、はい、ではスピリットスカルプターの効果をえー、っと、天帝重機イデアをリリースして発動しますえーそうですね、っ合格手合計が800点のモンスターをジ・アトモスフィアを手札に加えますはい墓地に送られた天帝重機イデアの効果で除外されている手を魔法トラップカードを回収することができるのでこれによって半身の手をお手札に回収します、はい えジ・アトモスフィアはフィールドのモンスター2体と墓地のモンスター1体を除外することで手札から特殊召喚することができます、はい、これによってゼロの点数を除外しましょうあー強ーでは「ジ・アトモスフィア」の効果を発動 は, はいありがとうございます対 象, は対象はもちろんデーモンの権限ですねしかしはないでしょうじゃ上げる方うクワゲルが2500ポイントアップして3500これで私はターンを終了しますはいではこちらのターンいきますね じゃあスタンバイペッキに除外されているゼロの天使の効果を発動しますはいゼロの天使を召喚はいこっちのメタルフォーズカウンターの効果 OK ですこのカードを除外することでストラベッキのお手軽装置のメタルフォーズシルバードを手札に加えます OK ですメタルフォーズシルバードエンデルムスけるセッティングはいエンデルム召喚はい手札よりジットリーナイーター引いていたそして エクセントリックデーモンこの2体を弁済みまし召喚かついに引いたあとの特、ま、ずはッーはい対象はゼラの天使じゃあ3600のライフポイントを回復しますオ ッ, ーーオッケーですー、はい、ーさあ早めにデーモンの権限を返してもらいましょうかエクセントリックデーモンの効果はいこのカードをリリースすることで大体アジーアトモスフェアを対象に効果を発動そのモンスターを破壊するここで願いしますではリンク召喚 召喚条件は中断を含むモンスターに対レッドリゾネーターとデーモンの召喚をリンクま ー, ーにするそうサキットコンマインリンク召喚あるあるリンクに ク, クリスタルハリファイバーはいオ k ケーですクリスタルハリファイバーの効果発動はいオ k ケーです手札を選びてからレベル3以下の中で直し火表示で特召喚しますエからドリルシンクロの特召喚どういシンクロやシンクロ召喚チュニングシンクロ召喚 現れよレベル6ドリュー・ウォーリゴリアの方からどうはいじゃあテロだからビジョン・ヒーロー・バイオカ、はい、ードをテロだから捨てるのでドリュウリアを除外しますはいこれでターンを終了しますそれではエンド・フェイズにセットされていたカードードラフトリックを発動しますよ い, <笑> い, いでしょうドラフトリックにあって皮皮のどかな埋葬を除外してのどかな埋葬をセットします<笑><笑> ドローフェーズに入ります、はい、ドローではスタンバイフェーズはい資料をドーハスーラはジェネードステージが存在しているためこのカードを墓地から特殊召喚することができますはいといけ メーテボスの効果を発動手札の手をの支援を故障として発動しますはい相手エを対象として効果を発動ここにチェーンはありますかじゃあチェーンするしかないですねグリッドのハイパイバーの効果 OK ーーで す, オーケーです効果を除外して効果を発動ではシンクロチューナーモンスターをシンクロ召喚の使いで特殊召喚するよろしシューティングレイザープロも o です じゃ天体アイテールを手札に回収しますその後シューティングライダードローンの効果はい暗黒海のキシケルトを墓地に送りレベルを6下げて1にしますはい。それでは失楽の打天使の効果を適用して手札の天体アイテールは天使族であるのでアドバンス召喚することができますデムライドラドリー2枚を除外してアドバンス召喚しますオッケーですまずレイズに入ります失楽、はい、の打点子合記録は1900に上がっているため失楽の打天使でシューティングライダードローンに攻撃 ド テ, ン テ, イアイテールで、えー、3100で攻撃宣言終わります二撃目0ラテンシャアソモディウス3300で攻撃宣言ここは仕方ないリングネットにおいくはずをはいヘレンプルスレモンでしょ OK ですではそのまま戦闘続行するので3300で2900に攻撃ますそして破壊されたヘレンプレスレモンの召喚 OK ですここは対象デーモンの召喚デモンの召 喚, の召喚はいこのモンスターを守備表示で特殊で そそれではそのまま戦闘続行ゼラの天使でレーモンの召喚に攻撃しますいいでしょう破壊されますではメインフェーズ2に入りますエ、はい、クシーズ召喚といきましょうか、はい、デスティアーテルとゼラの天使2体のレベル8モンスターでエクシーズ召喚はいそうレクシーズ召喚タイタニックギャ、えー、ラッシー私はこれでターンを終了ですいいでしょうこちらのターンドローかどうかじゃあスタンバイフェーズはい料理の効果 OK です そしてボツのアアの騎士に蹴るといいうます、はい、ですはでセッティング済みのスケールでペンジャーの勝負はいでは、えー、エクストラデッキからエクセントリックデーモンそして手札からトリックデーモンをペンジャーの勝負エクセントリックデーモンの効果このカードをリリースして効果と、はいえー、対象はタイタニックギャラクシーその、はい、モンスターを破壊するオッケーです破壊されます じゃあデーモン、えー、ボッジじゃないフィールドのデーモンの呼びの効果はい先ほど手札に加えた暗黒海のキシンケルトを押してこのカードを特召喚する、はい、そして今回の手札から捨てられた暗黒海のキシンケルトの効果はいこのカードを押しから特召喚する、はい、バトルフェイズはいデーモンの召喚でシュタルンのトレンシーに攻撃、はい、ではミンフェイズ2はいデーモンの召喚と暗黒海のキシンケルトでオーバリーレイはい2体のモンスターでオーバリーレイネットワークを構築 ランク6デーモンの下ではいレア、えー、メタルフォーズビスマギアの効果発動最初はトリックデーモンはいトリックデーモンを破壊してデッキからメタルフォーズ魔法トラップをセットしますはいではメタルフォーズカウンターをフィールドにセットしますーそして効果でこっちに送られたトリックデーモンの効果、はい、デッキからデーモンカードをサーチしますさあここはエクセントリックデーモンをテーに加えるはい、ドリルウォーリアの効果はい オだからクトリッーはいこれでターンを終了します OK ですエンドフェイズえー、っと墓地の「進言の帝王」の効果はいじゃあ墓地の「帝王」の信用を除外して効果を発動します OK ですじゃあこのカードを即時召喚しますはいそしてじゃあ僕のターンに対しましょうかはいリンク召喚していきますはいフィールドの「進言の帝王」と「打天使アスモディウス」2体の天使族モンスターでリンク召喚 天使族に対でリンクに失落の土天使、はい、パーシアスの新規の効果を発動からですね、はいえー、パーシアスの新規の効果で対象に取るのは失落のぞ天使失落のぞ天使土台として持ち送ったアソウスモデュースこの3枚を、えー、デ, ッキボトミデッキトップに直します、はい、そして失落のぞ天使の効果、はい、手札を公開してるのは天空の正規をコストとして発動しますオッ OK です 出来から、じゃあ先ほど敵に戻したアスモディウスを手札に回収します。はい。召喚。アスモディウスですね。はい。そしてアスモディウスの召喚とするコストは、失落の天使の効果によって、墓地からモンスターを2体でおすることができるので、これによって、ジェムライズ・セラフィーとゼラの天使を除外します。はい。では動画スラを攻撃表示に変更。これでバトルフェイズ。はい、えー。失落の天使 1900になっているに攻撃デーモンの召喚が破壊されるんですがデーモンの召喚の効果で、えー、代わりにエクシーズ素材1つ連続ことで破壊を免れますはい OK ですでは打点車アスモデウス3300で攻撃その攻撃にかえってもエクシーズ素材を取り連続ことで破壊を免れるでは資料を動加すール2800で攻撃はいではエクシーズ召喚したこのカードが相手によって墓地に送られた場合デーモンの召スの効果はい、えー、手札で気墓地からデーモンの召喚を特殊召喚する OK です 特殊召喚オッケーですエンドフェイズしてラグナン大使の効果でライフポイントを1000ポイントだけ回復させていただきますだ け, だけだけはして<笑>ターン重要です<笑>こちらのターンはいドロートリオウリアンの効果オッケーですフィーブンの特殊召喚はいそして暗号界のキシンケルトオッケーですというふうに超えますでは除外ゾーンのこちらのゼラの天使の効果を発動しますじゃあゼラの天使をち、えー、除外ゾーンから特殊召喚することができるので ここでデーモンの氷を墓地にはいではデーモンの微びの効果はい最初は墓地のヘレンペレスデーモンはいセヨンから暗黒界の鬼神ケルトを捨てることでこのカードを墓地から特殊召喚するはい、えー、今回のセヨンから捨てられた暗黒界の鬼神ケルトの効果、はい、このカードを墓地から特殊召喚はいではリンク召喚召喚条件は悪魔族モンスター2体はい フィールドのデーモンの召喚ヘルエンプレスデーモンをリンクマーカーにセットはいパーキットコンバインリンク召喚はいあらよリンクにパーベチャルキングデーモンはい OK ですマスターズのダックスピリットの効果はいこのカードを手札に加えますではセッティング済みのスケールでペンディアム召喚はいエクストラデックからエクセントリックデーモンそして メタル4でスティーレあーごめんなさいメタル4でシルバーとペンデルム召喚はい OK ですマジックカードスッドサモ発動はい OK です手札フィールド墓地から同じ種族のモンスターを6種類ゲームから除外することで、はい、デッキもしくはエクストラデッキから、えー、同じ種族のモンスターをあと召喚すうですね儀式モンスターデーモンの降臨融合モンスターデーモンの権限シンクロモンスターデーモンの将来 エクシーズモンスターデーモンの超越ペンディラルモンスターエクセントリックデーモン最後にフィールドに存在するパーペチュアルキングデーモンこのモンスターでエクスペタタウンこれらのカードを除外することでエクストラデッキから同じ族の悪魔族モンスターを特殊召喚する特殊召喚するのは現場でトリロジークおお特殊召喚成功時 えー、打天使アスモディースを対象に効果を発動、はい、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを与えるはいなので1500のダメージ、はい、エクセントリックデーモンの効果はいこのカードをリリースして効果を発動対象はゼ、い、ロの天使そのモンスターを破壊するはい破壊されますいきましょうリンク召喚、はい、召喚条件は儀式融合シンクロエキシズモンスターを含むモンスター2体以上 フィールドに存在する「現場マトリロジーク」「ドリルウォーリア」「暗黒界の奇心ケルト」「メタルフォーズシルバード」この4体をリンクマーカーにセットサーキットコンバインはいリンク召喚現れよリンク4リンクメールデーモンはいリンク召喚成功時リンクメールデーモンの効果発動はいケー、OK、ですもちのんンマテトリロジークを対象に効果発動、はい、そのモンスターの攻撃力分、はい、相手のモンスターの全てのモンスターの攻撃力を下げる ということは4000ポイント な, んです、ね、ーなのですべてのモンスターの攻撃量はゼロ。はい